はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日は、大食いのね、動画見てる方だったら、だいぶ知っているんじゃないでしょうか。ちょっと僕の後ろにですね、色々と写真が載っております。はい。数々のね、大食い YouTuber さんがチャレンジに来て、成功しているですね、こちら、金華堂さんに、本日はお邪魔しております。みんなのね、動画を見てる方でしたら、まあ、どんなメニューがあるかね、結構知ってる方も多いと思うんですけれども、 えー、こちらね、食券機の方を見ていただきますと、チャレンジメニューがね、まあまあな数ございます。えー、今日僕が挑ませていただきますのが、こちら、世界一美味しいチートマトラーメンを使った、えー、約総重量 6kg30 分簡易完食で成功という、こちらのデカ盛りチャレンジに挑戦したいと思います。 で、メニューもですね、えー、こちら、チリトマトラーメンをはじめとして、塩や醤油や味噌と、タンメンなんかもあるね、まあ美味しいメニューが揃っているお店さんなので、正直、えー、今日何食べるか迷ったんですけれども、一発目はこちらの左腕ね、挑戦させていただきたいと思います。で、今回はね、まあちょっと一発目なので、後日ね、改めて2回目の撮影では、ま並、あ、盛りをね、食べていこうと思いますが、今日はですね、えー、みんなに習って、ガチチャレンジを、 していきますはいえー、ちょっとみんなのね動画にも出演されているので知ってる方もいらっしゃると思いますが、えー、キンカドさんの店さんでございます本日はよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします、はい、ということで早速ですねチャレンジメニュー作っていただきまして全力で挑んでいこうと思いますはいということでただいまですね本日注文させていただきましたこちらのチャレンジメニューが到着いたしましたこれ見て見てでかい<笑> で、とにかくで、ね、も来た瞬間からいい匂いがしております。もうチャレンジなんだけど、本気で挑むって言ったんだけど、本当味わいたいぐらい。もうちょっとそれはね、えー、次回ね、並盛り食べに来る際に取っとくとして、えー、今日は全力で挑みたいと思います。よろしいですかはい、大丈夫です。三、は、二、い、3、2、1、スタートはいよす。じゃいただきます。それで、いただきます。 召し上げてくださいひとまずやっぱりこのスープですかねう わ, う, う, わうまそうううわトマトの酸味とねこの動物系のちゃんとしたうまみこくいわゆるたぶんねちんたんというか炭麗系のスープがベースだと思うんだけどでもねこの厚みがすごいのようまみのただめっちゃ熱いですね<笑><笑> あの、みんなの動画見て学んでたんですけど、めっちゃ熱いな。早速これ麺いっちゃいましょう。<笑>湯気やばい。<笑>湯気やば。ちょっと、麺いただきます。はい、<笑>うん。うん。うわ、これおしい。うん。 わこのもちもちの上にまたこのトマトの酸味ぴったり合うわう<笑>まあ、バターいいですねこれねめちゃくちゃ合いますね<笑>おもろいこれ<笑>、うん、ちなみにこのチリトマトラーメンには追い飯がね無料で作るらしいんですけどそれに関してはこの総重量6キロ以外の えまたプラスのね重量になるので余裕があったらおい飯したいと思います<笑>うんうわうまうわ玉ねぎが合いますねこの刻み玉ねぎうんいやでも ガチでは言いきたいんだけどこれ楽しまないのがもったいすぎるんだよな<笑>ちょっと今回この炙りチーズもねトッピングしてありますんでちょっとこれをこう麺に絡めてうまいな ちょっとね、いろいろと味変をしていきたいので、えー、ここに全部入れちゃってもいいんだけど、せっかくね、こちら、鶏皿いただいてますんで、ちょっと鶏皿に麺を分けまして、タップ状にございます調味料、これタバスコでね、一旦味変したいと思います。うん、うまそう。ああ、合うわ。 タバスコがね大丈夫な方であれば絶対やってほしい味変だねこれはものすごく合います、うん、うま続いてはこちらブラックペッパーでうーわー<笑>見えます そんなの 100% うまいから。 もう、ひとまずこれで、え、現在ね、8分ほど経過してますが、麺ですね。は、ほぼ、完食か。あとは今、取り分けた分だけですね。じゃちょっとこのあたりですね、え、卓上にございます。最後、試したかったもの。焦がした玉ねぎを使って、そこに、プラスで、このすりおろしのニンニクも入れて。いや、これは、うめえでな<笑>。 あうんうめちゃくちゃうまちょっとまだ麺が残ってますがこっちもね順次スープ食べていかないと最後スープだけになっちゃうので。 ちょっと並行してね進めていきますね。冷めないですねこれ<笑>冷めないですね。最後まで。でもそれこそ本当に波盛で頼んでも最後の最後まで熱々で楽しめるんで、はいはい、それこそお湯飯したリゾットでもで、ね、ちゃんと温かくて美味しそうですね。はいはい、皆様はねぜひあのお湯飯してください。うわ 通常でこじゃあほんとに一般の方も一旦た食べた後でもはい、はい、女性の方でも、はい、結構やっぱりそこを心配されてため頼めない方もいらっしゃるのでこういう情報をねいただけるとすごく嬉しいです ね, う, ですね、はい、うん<笑>ということでただいまですね取り分けた、えー、麺スープは完食しました現在ね、えー、16分経過ということでまあ20分で食い切って そマジでいいなと思ったんだけど4分じゃこれ飲みきれないですねさすがに<笑>いやでもこれちょっと行きたいなちょっとあのこのトマトラーメンで、ね、食べてる人20分以内で完食してる大食いの方は誰も今のところ多分いないと思うのでちょっとやってみますわ<笑>ちょっと挑戦しますあっちぇちょっと行くかじゃあすごっ うんマジで久々にこの飲み方するね。 Yeah. うんーすごいなうん20分なりまし た, どうし た, どうしたうちょっと今押すのか、ちょっと今押すのか<笑>ですね遅れましてえーちょっとタイマーではね20分と1秒なんですけど20分で入れて た, ってました<笑>、ね、ありがとうございますすごい 20分ということで、えー、本日のチャレンジで成功とさせていただきたいと思います。熱いいや、ちょっとですね、あのー、 まあ、本気のチャレンジとお話をさせていただいたので、本来であれば、お湯飯なんかもね、楽しんで、このメニューの最大限を活かせる食べ方をしたいなとは思ったんですけれども、ま、いかせん、ちょっとあの、途中から自分のスイッチが入ってしまいまして、食レポの人から、フードファイターに、ちょっと途中から切り替わってしまいました。すいませんでした。ただですね、本当に、 えー、途中にね、お話ししたような内容に関しましては僕の本心ということで、本当に美味しかった。え、なかなかですね、最近ではまあいろんなお店さんとかでも、トマトラーメン出されてるところもあると思うんですけれども、 え、こちらの金華堂さんのこのトマトラーメンは、パスタでもないし、その他の料理でもない、本当にラーメンとして、こう、トマトのね、酸味とか旨味が加わって、本当に美味しいラーメンですので、ぜひね、気になった方、こちらの金華堂さんのこの世界一うまいこのトマトラーメンね、食べてみてください。はい。 ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画と良ったらチャンネル登録、コメント、高評価。えー、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは概要欄から合わせてチェックしてみてください。そしたら、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ごちそうさまでした。はい、<笑>ありがとうございます。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ごめんなさい。いつもだったらこちらの時間帯は コメ編コーナーなんですけれども、この編集時にですね、前回の動画を公開する前にもう編集が終わってしまっているので、今回はこれ撮影したね、まあお話だとか、前回の怪物さんとのコラボのお話できればなと思います。で、ちょっとね、久々のガチチャレンジでございました。まあもちろんね、ガチとは言っても、やっぱりあくまで 商品自体はね、紹介したいなと思うので、どんな味だったのかとか、まあそんなことはお話はしつつなんですけれども、全体的にね、えー、ガチでやらさせていただきました。もちろんいろんなね、ご意見があると思います。そんなにね、喋んなかったら余裕で20分切れるんじゃないのとか、まあね、10分台で。 いけるんじゃないのと、まあ、確かにいけるんですけれども、まあ、僕にとってはですねやっぱりこうせっかくチャレンジデカ盛りだったとしてもこれ食べたいなと行きたいなと思ってもらわないとね、えー、ちょっとあんまり意味がないなと思っておりますので、えー、あくまでできる部分は、えー、こう紹介しながらねやっていきたいなと思っておりますちょっと今後ですね、えー、どんどんどんどんデカ盛りとかチャレンジメニューだったりとか 並、えー、盛りでもですね結構パンパンになるぐらいまで食べるみたいな、えー、そんなね企画もどんどんね出していければとは思っているんですけれどもまあどれもガチでやるにしろですねまあいろいろとご紹介をしながら、えー、お店だったりとか料理、えー、魅力を伝えていけるような動画を作っていければと思っておりますのでですね、えー、今後も大食いファンの方は えー、ちょっとコメント欄でね、えー、怒ったりせずに、ぜひ、<笑>あの、純粋に動画をね、楽しんでいただければなと思います。でだ、えー、そんなところで、えー、前回の怪物さんとの動画の撮影なんだけれど、あれもめちゃくちゃ面白かったね。正直あのー、コラボ以来が来て、先にね、あの、怪物さんの方のチャンネルで撮影させていただいたんですけれども、 こっちでねやるときにどううしようかなと思ってまああのー、見ていただくとわかる通りああいう感じなのでこうちょっと店舗でね撮影をした時にどうしてもこうジャッとしちゃう可能性もあるなあと思いましてまあいろいろ考えた結果ね、えー、食べ歩きということでそんな感じで企画を、えー、作らせていただきましたただねえー、おかげさまでというかまあほにこう外でね撮影したおかげで なんていうのかなこう、のかこお店で撮るよりも怪物さんもねすごくなんか自由にやってくださったような気もしてよりなんかこう怪物さんの良さというかそういったものが出てくれたのかなぁと思います。まあもう本当にねあの人はこう、人間として、えー、こう、こう出る人としてねもう魅力満載の方なのでまあ、僕が何をしなくてもね めちゃくちゃゃく面白い感じにはなるんだけどやっぱりねあのー、ご本人のチャンネルで撮影とか編集とかをやられてるねその上田さんっていう方がいらっしゃるんですけどその方のねちょっと秀逸なツッコミだったりとかこの扱い慣れた感じがないとうんあのー 僕ではちょっと怪物さんは持て余しますね。<笑>ちょっと生かしきれなかったかなとは思うんですけれども、まあ、そちらもですね、ぜひまだ見てないよっていう方は、えー、僕の動画も、えー、怪物さんの方でね、僕が出演させていただいた動画の方も、えー、合わせて見ていただければいいなと思います。はい。ということで本日はこの辺りで終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。